はい続いて、えー、とハイハットの、えー、とミックスになりますでハイハットの方はもともと録音する、えー、ときにオープンハットのところで時計をこうグリグリしているのでそこで結構変化をつけてるような形になっていますとで前半の方はまあ割とそのままそれを使っていたんですけども、まあ、後半の方はですねそのハイハットを左右に振ってえー、と要は こう少しこう変化をこう厚みを出すといったところとあともう1つですねえとこのステップ FX っていうエフェクターがあってこれ結構あのリアルタイムっていう か, こうんですかねフィルターをですねこうグリグリグリグリこう動かせるようなあのエフェクターになっていてとっても気に入ってますまあこれカットオフいじることによってまた変化を出しているって形になります。 で、最後に、えっと、リバーブに送ってですね、えっと、音を集めにするんですけども、まあ、この時に結構リバーブも結構深めに出しています。えっとですね、音源の方も Spotify と Apple Music などからえと発売しております。で、またですね、小説の方も書いておりますので、えっと、興味があれば是非どうぞ。